平成28年8月3日、熊本地震の影響で校舎が被災し、旧小貝市東部小学校で学校を再開した阿蘇市立阿蘇西小学校で、ラグビーの五郎丸選手らがラグビー教室を開き、夏空のもと、子供たちと楽しく汗を流しました。阿蘇西小学校を訪れたのは、NPO 法人 フィールド・オブ・ドリームズでタグラグビーを指導している元プロラグビー選手の石川康彦さんと現役のプロラグビー選手の八富勇樹選手五郎丸歩夢選手の3人です児童たちは夏休みの登校日にラグビー教室があるとだけ聞いていて石川さんと八富選手が紹介された後サプライズで五郎丸選手が登場すると大きな歓声が上がっていました ラグビー教室では腰に2本のタグをつけタックルの代わりにそのタグを取るタグラグビーが行われましたタグを取り合ったり小さなラグビーボールを持ってタグを取られないようにゴールまで運ぶゲームなどが行われおよそ2時間にわたってラグビーの楽しさを満喫していましたまた児童たちのリクエストで 五郎丸選手のおなじみのポーズルーティーンからのキックも披露されました教室終了後には五郎丸選手のサイン入りのラグビーボールが児童一人一人にプレゼントされ嬉しそうに受け取っていました<笑>そして全員で記念撮影も行われ児童たちにとって 忘れられない夏休みの思い出となりました。ラグビー教室どうだった？楽しかったです。五郎丸選手触った、はい。どうだった？かっこよかった。楽しかったですか？楽しかったです。ラグビーは好きになりました？はい。うん。応援しなきゃねこれからね。はいはい。ちょっとお母さんにもどうですか？はいあ すごいびっくりしました。<笑>はい、なかなかラグビーとか間近で見ることないからですね。うん、いい経験になったと思います。あの阿蘇市の中でも被災した小学校を選んできてくださったということですが、やっぱり地震でね少し子どもたちも元気がない中、ね。そうですね。なかなかみんな元気もないしですね。あの 親, 親の方もちょっとバタバタと忙しいので、頑張ってあげてないので、うん、 なんかちょっとリフレッシュできたんじゃないかなと思います、はいはい